ルこんなところで何してたの じゃあ何してたの うん、そっかまた空を見てたんだね》 どこにあるの あかけるユーカがお前のこと探してたぜってユーカと一緒じゃん<笑>おっそ う, ライうっ俺には 距離感を失った人間関係の狭間で窒息しかけている若者たちのリアル現代社会の病巣が今ここにえっ、うん、そっか夫、うん、そういうシャあっ私今日は携帯忘れちゃったいっ